うちの息子であるテスちゃんが、テスラちゃんがね、暴れていたんですけれども、今横で、あの、プースカプースカ寝ているので、ちょっと静かに、えー、ゆったりと、ポッドキャストできるのかなと思います。で、まあ多分この前のポッドキャストか、この後のポッドキャストで、ところどころ突っかかっていたら、テスちゃんが俺の手を噛んできたって思っていただけたら、 幸いです。あの、邪魔されると、本当に喋りたいこと喋れなくなるんでね。なので、まあ、今日は大丈夫かなと思っております。まあ、そういった、あの、テスチャーが寝ながら、えー、今、新しいビデオ、ニュービデオ、シネマティック Vlog ですね、えー。そういったコンテンツのレンダリングを行っていますので、ちょっと空き時間に、えー、カジュアルに配信させていただきます。で、YouTube のね、サブチャンネルでいつも動画でご覧になっている方は、あのー、まあ、音声だけになっていると思った方いると思うんですけれども、詳しくはね、この前の え、ポッドキャスト、これ、それかこの後ねポッドキャストにね、話していますので、え、ぜひそちらもご覧いただけたらと思っております。では早速、え、お便りの方から読んでいこうと思います。え、大川さんに質問です。相手の動画を自分の中で批評するために最優先に見るところはどこですか三つ以上は聞きたいです。また、え、その他に自分が固執して好んで見てしまうもの、見比べてしまう部分は何ですか私の場合は、個室に限りカメラワークの動きに、被写体の心の動きが見えると被りついて、 見てしまいまいす何考えてるのかなみたいな。大川さんはどうですかというお題ですね。いつもありがとうございます。そうですね。えー、っと、相手の動画を批評するときはどのようなことを考えているのかですかそうですね。まあ、僕は正直ね、この動画クリエイターって言いつつも、あの、全然動画クリエイターとしてスキルだったりとか表現に関しては全然だと思うんですよ。 むしろ僕動画表現っていうよりかは、あの自分表現をしているので、そのツールが動画だと。で、えっと、やっぱり僕が見ていて、 すごいなとか、クリエイティブだなって思う人は、やっぱり動画表現として突出してる人なんですよね。で、まあ、例えばね、その、会社の、まあ、クリエイティブディレクターで以前も対談した須藤くんとかね、えー、須藤くんとか、あとは他のその映像ディレクターとか、それこそハバードくんもそうですし、やっぱり映像表現をしているので、やっぱりその表現をしている、プロとしてやっている方に比べると、僕の動画ってのは、マジで何ら大したことない表現なんですよね。 それは、えっと、動画っていう軸で見てほしくなくて、えー、僕は自分表現、自己表現として動画を使っている。で、映像監督の方たちは映像表現が自己表現になっているっていう違いなので、僕は正直、あの、動画クリエイターではないと思うんですよ。自分で言ってるけどね。肩書きっていうのは、まあみんなが決めるものなので。まあそういった点からすると、あの、僕のこの、 あの、視点から見る動画っていうものは、えー、その人の楽しさだったりとか、あの思い出がしっかりと反映されてるかっていうところを見るんですね。で、まあ、YouTube のね、解説とかで、まあ、よく誇張して、 クリエイティビティに関して触れているんですけれども、実際のところはそこって正直どうでもよくて、あの、その人の思い出とか伝えたいことが明確に表現として現れているかっていうところを、えー、僕は見ていますね。なのでちょっとすいません。あの、この質問に対して細かく、えー、回答できてはいないと思うんですけれども、あの、僕はそういった視点でいつも動画を見ていますし、えー、もしね、本当にクリエイティブなこと、 あの映像表現、動画表現として自分を、ねえー、出していきたいという方は、えー、ぜひ、あの、ハワードくんとか、あの、須藤くんとかがね、やっているそのコミュニティとか、あの、イベントに参加していただけたらと思っております。 今僕トランスサロンっていう動画コミュニティを運営していて、えー、まあ、毎日ね、記事を書いているんですけれども、あの、このポッドキャストでは、割とそういった、あの、まあ、閉じたコンテンツというか、閉じたインターネットでの配信っていうのはしていなくてですね、あの、まあ、割と、なんてだろうな、あの、当たり前のことというか、 あの、本にでも載っているような情報を割と皆さんにお伝えしたりとか、チョコミント美味しいですとか、そういうくだらないね、配信までしているわけなんですけれども。で、今回ね、話そうと思うのが、あの、ま、やっぱりその周りのことを批判するとか、SNS で遠回しに悪口を書いてしまう人に向けた、また話なんですけれども、あの、ご安心ください。このポッドキャストを聞いている方は、 まあ、本当にその心が綺麗で健全な方が多多いと思うんですけれども、あの、そういった方たちを肯定するのであれば、僕もそうなんですけれども、基本的に、周りの人たちを気にしたりとか、他の誰かの人生に介入したりする人ってのは、自分の人生が充実していない人と思っていただいて大丈夫です。あのこれなんでかっていうと、自分の人生が充実していたら、誰かを攻撃するなんてしないんですよね。あの、 絶対に。自分の人生で手一杯なんで、他の人生なんてどうでもいいんですよ。で、えー、っと、まあ、やっぱり僕も、やっぱりたまにね、そういった、ま、SNS とかソーシャルでのコミュニケーションも見るわけなんですけれども、やっぱり、 本当に自分が熱中していることが今目の前にある時ってやっぱ自分のことしか考えていないし自分の周り身内の人たちがどのようなことをしているかっていうところに神経を注いでいるので本当にその外部の人たちに関してはどうでもいいんですよね最近まあなんかね芸能人とかがなんか不倫とか誰かの家族に ね、あの、なんての、発信をして傷口を広げるじゃないですけれども、そういった人たちが圧倒的に多すぎて、あの、マジで自分の人生充実してないとしか思えないんですよね。だって、 ね、まあ、明らかに考えてそうじゃないですか。やっぱり自分のことを楽しんでいる人たちっていうのは、本当に自分の世界で生きているし、別に他人のことなんて別にね、なりふりに構 わ, わず発信する人ないんですよ。けど、なんでこういった現象が起きているかっていうのは、みんなやっぱりその今コロナウイルスとかで、やっぱりいろんなね、ストレスを抱えていて、その自分の仕事のことに関しても、あの、 まあ、うまくいってないって言ったら、決めつけすぎるかもしれないですけれども、まず、やっぱ日本っていう環境自体、やっぱりすごいね、あの、活気があるわけではないので、やっぱり徐々にそういったストレスを抱えている人たちが多くて、その吐き口が割とソーシャルメディアになってしまったりとか、あの、身内を傷つけてしまったりとか、そういった流れに繋がっていると思っていましてですね。なので、あの、まあ、それをどう解決するかっていうのは、 あの、まずね、このポッドキャストを聞いてる方で、そういった発信をしている方っていうのは、まず、えー、気をつけていただきたい、あのー、自分、周りの行動が気になるなと思った方は、まず、まず自分、自分が楽しむ、 えー、自分が挑戦する行動するっていうことを第一に心がけていただけたらと思います。そうなれば、周りの奴らなんて気にする、えー、ことすら頭に浮かばなくなるので、まあ、ぜひおすすめですと。で、実際にじゃあ、そういった、えー、周りの批判ばっかりしている人たちが、 いるのであれば、まあ、そういう人たちを避けるようにしましょう。まあ、ミュートしたりとかね、ブロックはやりすぎかもしれないですけど、ミュートしたりすれば、えー、お互いね、心地よく距離を取ることができるので、ぜひおすすめですし、えー、現在ね、僕がやってるそのトランスサロンでは、トランスサロン限定のツイッターってのをやっているんですね。 えー、そこではどういった発信をしているかって言いますと、ま、ほんに日常的に機材のことを聞いたりとか、自分の表現のことを話したりとか、本当にカジュアルに、その動画っていう共通項を持った人たち同士が話している場所ですので、あの、すごく平和ですし、心地がいいです。えー、それはなんでかっていうと、まずはね、その月額1000円っていう、え、金額、入場料を支払っていただいているので、まず中のコミュニティ内の治安がめちゃくちゃ保たれているので、変な発信する人たちが絶対にいないんです。 ですよ本当にみんないい人ばっかり。あの、これ言ったら、あの、お前全員知らねえだろって言ってると思うんですけれども、僕基本的にみんなのアンケートとか、あの、みんなのその行動とかつぶやきとか全部見ているんですけれども、あの、みんないい人ばっかりです。イベントとか行っても、こいつマジでやべえじゃんって言ったやつ見たことないです、一人も。そのぐらい本当にその入り口を制限するだけで、えー、中のその、まあ、あの、人たち、 もうめちゃくちゃいい人たちしか集まらないので、本当に素晴らしいあの環境だなっていうふうに思っているし、今のこの日本の、えー、 まあ、他の人たちに対して発信してしまう人たちを見ていると本当に悲しくなりますよね。なので、これからの日本に必要な、必要になってくるのは、ある種その良質なコミュニティと言いますか、えー、ま、場を荒らす人とか、誰かの悪口を書くような人が発信できないような環境を僕たちで築き上げていくってことがすごく大事だと思いますので、あの、ぜひそういった環境を一緒に作りたいという方は、トランスサロンにね、遊びに来ていただけたらと思う っております。で。 トランサロンっていうコミュニティはね、もう本当に僕が、もうフルコミットで、えー、今関わっていまして、当時はね、えー、他のことをやっていたりしてたので、まあハーフコミットで回していたんですけれども、あの、最近はもうフルコミットですし、プチリニューアルもしたので、えー、もしよろしければね、あのー、もう一度見ていただけたらと思っております。以前入った人とかがいればね。はい。まあそんな感じで、あのー、今日もね、最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、引き続きね、音声のみで配信していきますので、えー、よろしくお願いいたします。 はい、じゃあそんな感じで皆さん今日も頑張ってください。さよなら。